刑事に入る練習せなあかんからな。はい。前まで行きます。はい、そ, こそこまでま。はい。えはい。ー る, 食べるんかー。ここだったら。そうそう。ああだまだ。どこまで？いいよ。そこで。覚えてないんだな、ね。変な顔してるね。あ覚えてなさそうな顔してる。エ<笑><笑>ツコが良さ良かったらいつでも帰る。はい。 です降りてみたら。はい。くるって。はい。大丈夫。あたし。あすみません。も初めてじゃないもんな。どこまでですかね出てるの。初めてや。初め て, や初め て, や初めてや。あそっか。じ<笑>ゃああれは JJ と。あいや出てました出てました去年出てました。この辺まで出てた気がする。じ<笑>ゃあ。あなた体重とか測ってたの覚えてるの？もう で塞がずに塞、はいうんえー、がずに。<笑> そう、滑ったやば<笑>ゼゼいよ、なんかホヤ、はいねえー、やヤホやって感じ。はい 頑張れ頑張れお尻が引けてるです、めちゃさすがっすわえらいさすがっすわあ、そうあ、行くの、偉いじゃんすごいじゃん入り口に何個あんねん あったからケージレースしようか な, かうかなはい、足<笑>大合拳、大合拳<笑>ここ邪魔いや、大丈夫です、はい、気になるもんがたくさんあるな<笑><笑>これちっちゃくおおいいねあ、いいね いいねそこの階段もお尻から降りていやもうある よ, あるよはいはいはいはい、魚を出した方がいいよ はい、いいよし。 乗ったら、持って回す。と、はいはい。はい、ああ、なんか時間かかりそう。音が気になるね。<笑>うん<笑>、はい。私もやろうか。<笑>はい。よっしゃ、私行くで。おじいさんが気になる。おお。おーお。 私、帰るの。はい、えー、いいと思うよ、はいいへい い, いね素晴らしい。も, もこちゃんんんららいいよいいいいいいいいいねね、素晴しううううう、う一頑張れれ、ま、そうそうそそうそ<笑>あああたにに入れて運んだのか<笑>そうですっ、ね、うう<笑><笑>や、別にいいけどさ、ま、にずっとエサげな<タッ> いい・うわ すいはい。 ます<笑>、はい並びます。まーす。い、はい。<笑><笑>めね、まままはせん。 どうぞ夫婦言い出したら次入りにくいから餌あげにくいから強化しにくいからあとっていうか褒めにくいからああほらほらほらほらほらほらほらほらほなほらな。いほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほ 2回目やったとっ餌あげれない可能性があるから一応頭に入れといてっていう程度の話で、ね、す。いいいでれれるとここたがよは な, いも な, いもないあ<笑> じゃあ、じゃあ行きますうん、一応、何もしない目的は噛まないってことなんで、はい、噛む以外のことをなんかこそっとやってるのは OK でもいいかもしれない、あでもうん、いやあの厳密には分かんないけど、ただ、噛まないという目的に取材を置くなら、噛む以外の何かをやってるほうが OK の方うがいいかもしれない。うん ぐらいですぐらいですはい、ぐらいですあとれ素晴よし い, おいいね乗った<笑>乗ったぞ<笑> 負けたーす。<笑>よし。いいね、<笑>よし帰ろう。素晴らしい。よっしゃ、母。いいやん。はい、失礼。あと、別件で台風、た、えっ、ー、と、風が強いの明日の三時ぐらいという予報です。はい、一番強いのが。お 出すべきか。ね、それを、うん。えーえー、あ、偉いね、素晴らしい。お、いいね。いい、偉い、素晴らしい。気になる。はい。偉いねおい。なんか良かったら言って。 はい。おああ<笑>後ろに人がいると気になりますが、いや、欲しいぞもう一回やりまーす手、はい、でも後ろから出るで、ね、はーい頑張れ<笑>それ首伸ばして取ってるだけだよほい 今日立つだけでお願いします、はい、お、偉 い, いよっしゃ、この辺にしとこっか鉄子出まー す, こ出ます偉い頑張ったよし<笑>はい、偉いねーよっしゃ入れ入れはい らいらいあーーえー、すごいじゃん。頑張り出し続けろ。 よし。良 い, い,、ね、い, いね。お。気、ね、<笑>になるね。ーお決まってる。すごいな。風邪ばにき。ありがとうございまーす。はーいどうもー。木下君帰りまーす。お も, もこちゃん<笑>負けたぞ も, も, もこ。帰っ 兄,、ね、兄ちゃんだもんね。そんな気持ちは全くございません。<笑><笑> おい。<音声> uh, <音声> ちょっと突破されないように気をつけて。 どうしよし ら okay, two, 知らららななないいいいい人かかっっっってねちちちょょょとととつつ違ずず台で降りたら動いて。 変な投げて出てきて。